で, ですね、あ到着しましまた。こ, こ, こ, こがです。かの観光客の方の邪魔をしないようにしながらなんとか綺麗な景色をですね撮っていきたいなと思います。 天気が良ければここにこの水面に映る紅葉が楽しめるはずだったんですが。 大丈夫ですよ景色もそうだけどおじさんがぼーっとしててごめんね<笑>違うよじ僕のことを言ったんだよ 蜘蛛池はもともと蜘バー川ーという川をせき止めて作った人工の池なんだそうですでもこの紅葉の美しさですね皇族の方々にも大変人気だそうで時々鑑賞に来られるんだそうです実を言うと雲蛛場池にいるロシア人 YouTuber のシアさんとコリーナさん先日来てたそうなんですよすごいじゃないですかあのその後追いで僕がここに来る偶然の一致とはいえだから本当に素敵な旅動画をお届けしなきゃなと思って 出る感じですあ雨がなければね良かったんですけど か願いに応えてくれたかのように少し雨が落ち着いてきましたよ。 がインスタ映えする場所として有名な池ですねもう皆さんこのように写真を撮っております、まあ、僕も動画をバシャバシャ撮りまくっているわけですけれどもはい、ごめんなさい来てくださいこの紅葉、素晴らしいはい、今回の動画はいかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか面白いと思っていただけたなら嬉しいです最後までご視聴いただきましてありがとうございました